言葉は、葉は葉は葉は聞きビひです。聞き流し、リスニングと発音の達人になるための英語学習法、ストーリー編へようこそ。私は、ビビです。あなたは多分、普段から色々なリスニングの音声やビデオを見てきたと思いますが、このビデオはおそらく、今まで見たことのないものだと思います。Native に間違われるほどの発音をするにはどうすればいいのかこれからする説明を聞いてください説明の後は英語のストーリーを読むので今はまず発生しやすい口と敏感な耳の準備を整えましょうまずは首や肩の筋肉を緩めてください そう。ちょっと首を動かしてみて。あくびをしてみるのもいいですね。発声をするときに、声は喉を通らないといけません。なので、喉を支える首の筋肉が緩めれば、より幅の広い音が出しやすいんです。 This is especially true for a dramatic language like English. 音の幅の広い英語には特にこれが重要です。首や肩のあたりが緩んだら今度は耳です。実はあなたの耳を鍛えるためにこれから読む英語のストーリーをゆっくりすることにしました。 目をつぶって音楽を聞くように準備してください。聞き終わったら次のステップを説明します。Have you ever felt discouraged just because you failed?Maybe once or twice.Did your teacher call you stupid just because You can't answer a simple math problem. Got fired from your job? Well, you are not alone. Sir Thomas Edison isn't as intelligent as you thought he was. In fact, during his early days, even his teachers told him. That he's too dumb to learn anything, and there's no hope for him. He even stopped his formal education at the age of 12. Not only that, he also failed more or less a thousand times with his inventions. Likewise, He even got fired from his first two jobs after leaking acid onto his boss' desk. But he didn't give up and he didn't let those failures drag him down. Instead, he ignored those criticisms and despite being almost penniless, He turned out to be the most successful inventor of his generation, having a great influence from motion picture cameras to creating the light bulb. Come to think of it, if he did give up, you'll probably be using candles up to now. one o famous his f quotes is Every wrong attempt discarded is another step forward.」。いかがでしたか英語は音楽のように、体に染み込んできた感じはしましたか言葉は音楽と同じ、それは響きです。リラックス そた状態で言葉を聞くと体に染み込んであなたの一つ一つの細胞が共鳴していきますこのエクササイズは敏感の耳を鍛える訓練です実は発音をうまくするにはリスニングを先に上達させなければいけませんなぜかというと 聞き取れない音は真似できないからです。普段、あなたは普通のスピードで流している英語を聞いているかもしれません。また、音をちゃんと把握できてないのに、好きな単語が出てきますよね。混乱してしまいますよね。これはポップ系の音楽と、ゆっくりしたブルー系の音楽と似ています。 早くなると音の情報が聞き漏れたり質を落とします。しかしゆっくり聞くと音がちゃんと体に染み込みます。今回は普通のスピードで漢字を入れて読み上げます。聞きながら止まって発声していてください。もしまだ音が聞き取れなかった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 リスニングと発音の達人になるには少々コツが必要ですがこの方法で繰り返していくと必ず誰もがびっくりするほどの発音達人になるでしょう ViviEnglish では EnglishGym を運営していますそこでは毎週このようなリスニングのトレーニングが行われますのでぜひ下のリンクを 確認してください何度も繰り返してこの音声を聞いたら絶対発音が綺麗になるし苦労せずに生の英語を理解できるようになりますスタートとして毎週3回繰り返して聞いてみてくださいそれではまた声でお会いしましょう